嫌いな場所、うるさいところ雑踏の多いところ道が狭いところ<笑>なんかそれで自分が通れないとすごく嫌なんですよだからそれう場所は好きじゃないです。